まずパン作りの工程を説明していきます。大きく分けて7つの工程に分かれています。1. 計量をする 2. 生地を作る 3. 一次発酵をする 4. 分割をする 5. 成形をする 6. 最終発酵をする 7. 焼くです。だいたい4時間ぐらいで作れます。発酵時間が長く作業時間が短いので、何かの合間に作るのにはとっても適したパンです。 では実際に作っていきましょう1番の軽量はもう済んでいる状態にしてありますので2番のこねるからスタートですボウルに粉、イースト、砂糖、塩を入れゴムベラでよく混ぜていきますそこにお水とオリーブオイルを加えていきましょうゴムベラで粉気がなくなるまでよく混ぜていきます水分はなくなったけれどもまだ粉気が残っているときには ゴムベラで生地を広げるようにして、お粉を混ぜていきます。広げたところをお粉の上にかぶせてあげるようにしてあげると、残ってる粉類が混ざりやすいです。粉がなくなりましたら、ゴムベラに生地の一部を引っ掛けて、ゆっくり持ち上げていきます。切れる直前まで持ち上げ て, あげて、2つ折りにしていきます。 生地をゴムベラに引っ掛けて落とすをだいたい20回くらい繰り返しましょうもしやりにくい人は生地を親指でこう押さえてあげると伸ばしやすいです最初はブチブチ切れてしまいますし伸びにくいかと思いますが気にせず20回必ずやってあげてください早送りにしちゃってるので簡単そうに見えますが意外とねこの持ち上げるの大変なんですゴムベラがないときはカードを使ってもいいですし 慣れないときは手で伸ばしてもらうとやりやすいです10回ぐらいやりましたらゴムベラと指先をきれいにしていきましょう2ラップをして室温で1時間置いておきます1時間経ちました生地が大きくなって緩くなったの分かりますかこれからパンチをしていきます先ほどと同じようにゴムベラに生地を引っ掛けて伸ばします最初に思いっきり伸ばしてあげるとだんだんんだんだん伸びなくなってきます 10回終わりましたらラットをして1時間置きます次の工程です1時間経ちました生地がつるっとして滑らかになっています分割をしていきますテーブルに打ち粉をしていきます打ち粉は強力粉を使っています生地をテーブルに書き出してあげましたら分割をしていきましょう2分割していきます今回は目分量で構いません アルミホイルを敷いた天板に生地を移していきます。結構ベタつきますので、手にくっついてしまうようでしたら指先に打ち粉を少しつけて作業するとやりやすいです。天板に移しましたら指先で生地を平らになるように広げていきましょう。もう一つも同じようにします。ポイントは生地の大きさよりも高さを揃えることです。上にオリーブオイルを叩たたいていきます。 生地全体に叩いていきましょう。穴を開けていきます。下まで貫通しなくても大丈夫です。生地全体が均等になるように開けてみてください。最終発酵します。生地の厚さが 1.5 倍になるまで室温に置きましょう。焼いていきます。生地が 1.5 倍ぐらいに膨らみました。穴もほとんど残っていません。岩塩をふるって、 180度で15分焼いていきますはい、焼き上がりました表面にほんのり焼き色がついていますそんなに濃い焼き色はつかないですいかがでしたか混ぜるだけ、指先で広げるだけの初心者さんでも簡単に作れるパン作りですそのまま食べてもサンドイッチにしたりお料理に合わせてもとっても美味しいパンですぜひ皆さんも作ってくださいねではまた